아빠와단둘이살고있는주인공사유리사유리너그런데아빠는뭔가할말니있가것같은표정이고드디어새로운가족과의대면이이어지고니니니니니니니 ま、どかさんとイちゃん21ですさゆりと3個違うさゆりひとまず座ろうちょっと私用事あるんで、はあ、私お姉ちゃんとかいらないんであなたと暮らすの嫌じゃない 오네、ね、불만가득한사유리와대화를시도하는유이장가 그런데대화보다는다른행동을하는유이장입니다카쯔런유이장의행동에놀란사유리음오이시오하요오하요 おはよう。ご飯普通でいいいりまん行ってきます。ゆいちゃん、本当申し訳ない。いえ。チンゴがジョアンにサラミーさんが呼ばれたので、クセラミン、サユリエ、チンゴ。サユリの人。サユの人。 のこと好きなの<笑>あいつ調子乗るなじゃあさゆりはライバルじゃないと思ってていいえー、いいですいいですどうしたのいや別に何考えてるんですかえ昨日のこと誰にでもああいうことするんですか彼氏もいるくせに 보니말만하고나가버리네요남사친인나오는오해를불러오는행동만하는데오마리는顔 친구일로처음으로유이짱에게고민을말해버리는사유리입니다찐고 <시장 College> <roots> 이로찐고이로찐고이로찐고로고로로고로로고로로고로로고로로고로로고로로고로로고 じゃあいくね。もしお腹空いたら降りておいで栗子あのうん誰にでもするんですかああいうことチューとか初めてだよそれとからかったわけじゃないあなたを見ていると触れたくなる多分私あなたのことが好きなんだと思う 目玉焼き？そうじゃない。ま、うん、うまっ。そう？普通でしょ。海が少しだけ焦げてるのがうまいんだよ。醤油か。うん。マヨネーズとかじゃダメ？マヨネーズ？うん。お疲れ様でした。具合悪い？大丈夫？いや風邪っぽいだけなんで行ってきます。 감기핑계로학교를제껴버린사유리그리고눈치를챈유입장 できたんですか。学校行けとか言いたいんですか。大体、私のこと多分好きってどういうことですか。あなたが来た日から、本当も全部めちゃくちゃなんです。ほっといてください。分かったけど、大丈夫。帰って寝たほうがいい。グエは何読んでよ。もう大丈夫です。なんか、どうも。今朝の目玉焼き。だって普通だったよね。 私 の, お母さんの私の本当のお父さんはさ私が小学校に上がった年に出てっちゃってその日クリスマスだったんだだからクリスマスは苦手で全然関係ないよね目玉焼きの話とごめんなさいちょっとまサっとしてた君がど、ま、かさんのが 아쟤네들따라冷凍庫入れておきます 어느새새엄마와도자연스럽게대하는사유리아아아사유리는말없이외박을하고 だもんここえっ 걱정이앞선유이짱은사유리를찾으러온동네를뛰어다니고마지막으로나우의집에온유이짱사유리짱이기다린듯이옳다옐로스크니고민하세오여쌤이나세 실내와를사러온사유리그런데하나더사네요수네게선이을건이네는사유리입니다씰네와씰네와씰네와씰네와씰네와 ありがとうさゆりちゃん行ってきます最近寒くて公園行く気慣れないごめん私今日用事あって先帰るねあっ 슈스키프시테다그런데다른사람과함께있는유희짱을본사유리이유가난사유리는유희짱에게따지는데사유伯씨는대다노정치ですか 私頭の中ぐちゃぐちゃなんですけど大体いきなりうちにやってきて私と住むの嫌じゃないとか言って突然チューしてきたりいつも何でも分かったような顔してあなたが来た日から私ずっと混乱しててさゆりちゃんも私のことが好きなんじゃないは